するしない。それでは今回の巧みご覧ください。とん四曲開始してください。皆さん手配を開けてください。 たんさんペイチャー、ドラがウーピンでございます<笑>お顔で判断していただければ<笑><笑>それ以外がまだちょっとあるんですけどまあでもこれは今、はい、のところねヤクドちょっとこいつみんな言いやんこいつ大丈夫で す, <笑>いす<笑>ヤクドアさんっていうのは何か考えてるってことですねもう、まあ、これの、ね、こ, れこの時のチュンとんはのカスタルが<笑> ランパないしてあるやここれがってことは…重ねろの2、3、4 <笑>、こんな感じなんであとは。 一つ重なった後って残りってどれぐらいまで持ちます？まあ廃止ですね。例えばあの例えばこれ発、はい、ができちゃえば残し、うんうん、できなかったらなんかできにくいとパーピンあたりとかを切っていく感じでもそう で,、ね、そうです。このとこれまだ発は出てきません、ね。これでもだいたいほらできちゃったんで、吸奏、ねはい、とかねとトンチュー発変えるためと、はい、あとやっぱりトンチュー発って持ってる人が。 僕はトン切っちゃうと、うん、トンから切るわけですよ、うんうんね。で、す。で残しておけば、まあ、ランドホンに外せるかもしれないです。ああ。だから、もう、形ができたら、もう、この辺、こ, この辺を切っていくですね。で、ここは、まあ、危険な時にそんな大差ないんですけど、まあ、どっちがいいですかおとなしみは。うんうん みんな切っていくじゃないで す, そうですね。9や8だったり、はい、1や2だったりまあ質をおとなしめに、まあ、どっちでもいいくらいですけど、ね、<笑>はい、まあ、一応3よりは立たないですよねを、う ん, 今ん今回ももで上がりの道、ね、道筋、筋これ急速からも仕掛けちゃうんですすど。っ当然仕掛けます やめからちょっとまだやめときますけど。あ、やめ、まだまだ、はい。例えばこれ吸水一枚するした後に、かつおを鳴くと。はい、残り吸水一枚しかない、うんですよ。結構重たいじゃないですか。う、一枚、やっぱ。これで三枚使いたいんで。こ、はいつ三つですから、ね。分に出にくいし、吸、はい、水一枚するし、残り一枚で吸水かけると。ちょっと重たくなっちゃうんで、うん、これはもう。出れば吸水から仕掛けてますね。はい。本ができるものは仕掛けていく。これはもう。<笑> いうことですねていかかももししれななないいいいいいでですすけけどどねってるうがらよ。<笑>他の またね、ウーワンだったら、色は早い。確かに、自分の手が安い、他の人を見てなかった。<笑>はい、でもどれくらい、まず自分の手を大事にされてる。<笑>まあ、これ、だいたいあんま降りないんで。はい。<笑>ここで、早くも、リーチが入りました。はい、上茶。リ<笑>ーチ。ピン切りリーチ。うん、これは。はい。まあ、ちょっと、あの。 あんま見てなかったんだよね、うん、<笑><笑>でまあでもそんなにあ見てたからって明らかばローマットンワンの切り順だと多分ね僕三ンワンはツモギだったような気がするしてるんですけどでこれは気のせいの可能性はあまり落ちてて信ないだけど、まあ、そ, んなにいいそんなに大差ないんですよ、うん、見てなかったところでいきますか、はい、まあこれさすがに一発で打ちたくないんで、はい、ちょっと安全に打ったタイプから切りますけどまずはねオーマイゲーのチューンから でも前に出出ててききまますすよねこ れ, いこれは出ていきますなぜなら、まあ、ドラ3っていうのが大きいですね、うん、赤だやっぱり、押す基準として、あのいろいろシーンがあったら、これでより押せるようになったわけれはどうしてあの打ったときに打点の幅が、自分からドラが見えてる方が、ああやっぱり相手に高い可能性が高くなるわけですよ、うん。そこが意外と大事で、持、はい、ってないから、た, ただ、 別の要素といえば、今トップ目だから、あ, そうですよ、ね、あのリスクを負いにくい状況でもあるんですよね、うんうんうん。そういう要素あるにせよ、まあ、それも一つの基準であり、あと、ドラが何枚見えてるか、相手の打点の想像、まあ、できる幅みたいなのもあって、そ れ, それを、まあ、アナログに、まあ、それも感覚値なんですけど、うんうん、感覚的にかかりながら、将来の変動幅とか、これで例えばラスマイだったら多分いかないですよ、ね、ああ、そうねう。うん 言ったね、ですけどそれを含めて、はいまあ、それも全部感覚値ですけど、まあ、マージャンって結局感覚的な期待値を求めるようなゲームなんで、まあ、結構アナログな部分も多いんですけど、まあ、情報を正確に取り入れてあげて感覚で判断する、ね、この手は、まあ、結構い い, いい手なんです よ, そうですよ、ねはい、降りたらほぼマイナスと受け入れるだけなんで、はいまあ、自分の上がりでね。<笑> ままあ、今後ね、すっきり入るスミカールという他の人もとて も, もう一人入っていくか。<笑>今、給増が出てきても仕掛ける。確かね。はいい位入った後、スーチーソーって仕掛けるんですかスーチーソからまだちょっと 仕, 掛ま、ね、仕掛けない。仕掛けなくない。まあ一応ねあね、<笑>まずはね。 まあ、別に俺りつもりはあまりないんですけど仮にこれ絶対に行く例えばオーラスで、うん、マラスゲームが漫画があったらトップみたいな状況だったら磯かで行くと。<笑>なるほど、はい、置かれてる状況でね、はいはい、判断とは敗変わりますねこの局面ってやっぱり他の人が打っても別に悪くないんで自分がもし磯当たたった時に、はいまあ、自分から打つこともないでしょうここですねこれがちょっと悩ましい。<笑> 点、は、算、い、は現物なんですけど、はい、自分が上がりしたときに、なんか、この連続形から伸びて、例えば、ケイソー、ケイソー切ったりして、上がる可能性も見たいんで、うん、これちょっと悩ましいんですよ、はい。イーソーが当たる可能性あるのは分かってるよ。当然分かってるんですけど、イーソーぐらいだったら、行かせてくださいかなトーンはどうですかちゃんかなみたいな、まあ。トー ン,、ね、ンもありですね。トーンはまだ重ねたりして、<笑>だからもう、ね、この3つですね。今<笑>だから これちょっと悩まし い, さ あ, 悩ましい、ね、さあ、太郎さんの判断はういうこと で, すでこれ何が正しいか僕は分かってないです、うんまあ、明確にそれはちょっと聞きにくいとことですか法従が悪とも多くないです僕は。これをここで諦めるのがもう悪であって太郎さんにとっては、はい、まあまあ諦めあのはさいい問でだって最悪ね、はい、諦めるというかまあ自分の将来の方向性少し狭めますけど、はいはい、現物で いや、まあ、めっちゃ悩ましいなこれお今回はでこれいいで、ね、まあえー、リャンウワンは通りやすいんで後にリャンウワンはいいんですよねはいスチューンは通ってなくてまあ椅子はも買うか後の椅子1で包丁なんてねこれ3は来ちゃったり椅子1筋で包丁なんてことはやってないわけですはいサバはまだ、あ、これでスーワンが通 っ, ったら3ワンでいいかなってすうんですけどあっスーワンが も, もし、まあ、スーワン通ってないんでだったり通ってればちやんチ ゃ,、ね、<笑>ゃに <笑>いいぞニロンの声。手が止まって固まりました。け<笑><笑>。でも先生。本当なんかああまりこう傷は深くないです、ね。傷は深くなかたですね<笑><んか><笑>。たまたまですけど、はい、たまたまですけど、ドラ四枚見えてることがやっぱり大事だと。うんうんうん、<笑>そうですね。残り三枚のドラのこの山の残り枚数からして。はい。ふたつあとつ け, とけいやでもその時の思考はありましたからね。はい、おっしゃってくれました。 三枚のドラうちで何枚持つ？三、うん、枚持っている可能性は高くない。じゃあでしたでしょうラッキー。まあ、内総じですよ。これはね、自分が攻めに回って、はい、受け入れを切っていくための選んで悩んで大引総がまあ結果としてはまあいいかどうかはちょっとね微妙ですけどね。タモさんの的にはオッケーだった。まあ僕的には力なし。まん、全然気にしないところですよね。じゃあ皆さんで早く行っ て, てみましょう。 今回は神茶の上がりとなりましたが<笑>、リーチが入っちゃったのでね、次いい、ねね、<笑>のときに青を切ってくれたら、次は別の未来があったかもしれないですけど。<笑>俺の上がりが読み<笑>かか<笑>、ね、方として攻める、こう、テンポを持った後でもしっかりこう行くべきところは、太郎さん、前に出て、報酬が悪だとは思わない。まあ悪のこと まあ、別にプラスではないですけど、まあ、必ずしも悪とは限らず、まあ、報酬はしかも結果でしかないんですよね。はい。例えば、上がり、めっちゃ綺麗な高ピン3色上がるのも、報酬するのも、ある意味運なんですよ、マジャン。この、結局ぐ全部偶然で、どの偶然を取るかっていうゲームなんで、まあ、割のいい偶然を取っていくゲームな上で、まあ、たまたま報酬した、この、報酬のリスク、うんはい、報酬に、 リスクと結果による失点のリスクが適正だったかっていうことが一番大事だって。今回誰かななり適正な、まあ、これは結果から言えば結果適正でなんですけどあ、はい、僕はあの切る前の判断としては自分の流れを強く見た結果見ていそを切る方が、まあ、期待値がプラスなんじゃないかとかいう判断で。うんうんだからうん まあ、それが間違ってるかもしれないけどそれは後でゆっくり一人で反省会する場合いいのがあって<笑>いやでも佐野さんはこのバランスでねふ、はい、からおかしくなそうですねこういうバランスで言ってますね、うんはい、さあ今回は前に出た結果報酬とはなりました裏もならず1300、まあ、それはついてましたねラッキーいろんなラッキー重なってただこれが報酬したのもある意味アンラッキー 応じたことに立てるの だ,、ね、だけど、裏の穴がったのはアッラッキーア ッ,、まあ、ッキーとアンラッキーが<笑>、はいい、まあ、部分的には間違って部分的なラッキー、まあ、部分的な は, <笑>はラッキーっていっぱいあるんですよ繰り返しますよね、それだから自分のアンラッキーだけを嘆いてもしょうがない期待なんですよ裏かったがついてね<笑>いや。 そんなことはそこは一部分聞いてるの か, ってないかもしれないけど、前<笑>だってそれだけじゃないですか、ね、いう違うとこだってね、ラッキーだったところも見逃さずにね、<笑>大事なお言葉まいただきました。太郎さん、ありがとうございます。<笑>この後ね、乱入でございます。はい。トップ目の太郎さんとこの後どんなゲームメイクをしていくのか注目してまいりましょう。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。